こんにちはブローです今日はですねミニマルに買い物するコツ無駄な買い物してませんかっていう動画を作っていきます、えー、皆さんどんな買い物されてますか特に年末年始特に年始ですねあの福袋買って後悔したなとかセールだからと思って買ったけど全然使わないなってことってありませんか 僕もそういった後悔を昔してたんですよ。で、実際今はそんな後悔することなくなったんですけども、その買い物をする時のコツを今日はシェアしていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとか、コスパいい生活についてまとめてます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日は買い物のコツなんですけども、皆さんどうですか買い物して、あ、これ買ったけど、あめちゃめちゃ後悔したなとかってありませんか僕も昔はめっちゃ後悔してたんですよ。 服が好きだったんで、いろんな服を買ってきて、買ってきてはすぐ飽きてっていうような生活をしてました。なんで、浪費癖がすごかったんですよ。ただ、今はすごくミニマルな生活をし始めて、だんだんだんだん、あの、後悔をすること、買い物で後悔をすることがなくなってきたので、その、どうやって買い物で後悔しなくなったのか、その買い物のコツを、えー、紹介していこうと思います。今日の動画ではですね、4つのポイントに、 分けててお話をしていきます4つです。4つなんですけども、もしですね、これを聞いてくださった方が、あ、これ知ってるよとか、これ、あ, あ、やってるやってるっていう風に、やっぱり色々、いろいろとハイレベルな方もいらっしゃると思うんで、そういう場合は、答え合わせをしながら、あ、こういう方法もあるんだとか、あ、これやってるやってるっていう風に共感していただければなと思ってます。まず1つ目なんですけども、福袋は絶対買っちゃいけません。これ、1つ目です。 これなんでかっていうと、もう福袋、もう皆さんご存知かと思うんですけども、福袋ってあの店舗の在庫処分であることがほとんどなんですよ。もうね、100% とは言わないですけれども、ほとんどの、えー、アパレル業界だとか、ほとんどの雑貨屋さんとかはもうほぼほぼ在庫処分の品を詰め込んで福袋を作っています。これなんでかっていうと、やっぱりあのそういうビジネスモデルなんで在庫が残ってくるんですよ。例えば新作の本が出ましたと 例えば、新作の雑貨が出ましたっていう風になってくると、100コロットとか、あの、たくさん仕入れるんですね。たくさん仕入れた後に残った場合、これをどう処分するかっていうのが、あの、在庫ビジネス、店舗があるビジネスモデルの穴になっています。なんで、福袋に詰めて、大体は、あの、履けさせる、処分するっていうのが、セオリーになってきます。なんで、あの、年末年始の、 あの福袋っって中が見えなかったりしますよねそういった時にいろいろと在庫を処分としてバ ン, バンバンバン入れてしまう傾向があるので福袋は結構あのね被害を被ってるというかあの福袋を買って後悔する人っていうのが多いんですよじゃあ実際でも私は福袋買って結構当たりがありましたよっていう方もいらっしゃると思いますけど実際開けてみると例えば10個入りのアイテムがあったとして例えばあの2個はすごい好きで で安く手に入ったというんですけれども残りの8個は結局使わなかったりしますよねそうなってくるとやっぱ環境の問題だとかあとはこれを処分するために何かやっぱりね新しい品物をそのままゴミ箱に捨てるって結構心が痛むじゃないですかと思ってあのねタンスの奥深くに保存したりだとかするとやっぱり在庫処分とかこっちとして消費者として持っておくっていうロスになってくるんですよね で持っておく場所でとかを考えるとやっぱりいらないものも増えていくんでそういった部分で福袋を買ってしまうとやっぱり 100% いいものが入ってればいいんですけれどもちょっとあの後悔することが多いなというところで1つ目は福袋は買っちゃダメですよって話でした次2つ目これあったらいいなっていう形であ便利かなっていう風な思いで買わないっていうのがポイントです例えばあの安売りな洗剤だとか 僕の母親はよくやってたんですけれども洗剤いつも使う洗剤だからって言ってもう洗剤をもうまとめて箱で購入してたんですよでセールだからって言ってもうバンバンバンバン買ってであのタンスの奥というか小物置きの中をこうやって開いてみたらもうすっごいたくさんの洗剤であふれてるんですよねで実際それを使うって言えば使うかもしれないんですけれども洗剤ってそんなね箱でね買う必要ってないじゃないですか 安かったとしてもそんなですよ。50円とか100円の単位ですよ。ってなってくると、あのわざわざそこの部分にもう大量に置く必要がないと。これがあの浪費というか、あの買い物で後悔してしまうパターンなんですけども、もう大量に物を買えばいいっていうもんじゃないと。安ければ安いほどいいってわけじゃないんだよっていうのはポイントの2つ目になります。で正直いっぱいあればいいなとか、 これあったら便利かなっていう感覚で買わないと。これが欲しいから買うんだっていう理由付けがしっかりしてないものっていうのは後で後悔することが多いと思ってます。例えばセールで T シャツ500円だからって言って、これ来年着るかなと思って買った場合、結構来年着なかったりしますよね。それと同じような感覚で、やっぱりもうその来年着るだろう、これあったらいいかなっていう感覚では買わない。この〇〇の商品欲しいから買う。例えば僕がよく使っている AirPods Pro。 これが欲しいから買うんだっていうふうにあの自分が欲しい目的がしっかりとしていて買う場合には必ずこれは使うことになります後悔することは少ないですなんでしっかり目的を持ってこれあったら便利かなっていうような抽象的な感覚で買わないっていうのが2つ目です 次3つ目3つ目は必要なものを更新しますこれもミニマルな生活をする上ではもう皆さんに言われてることなんですけども自分が好きなものはもう必ず更新する新しいものが出た時に更新していく欲しいなと思った時に更新をしていくっていう感覚を持つとすごく便利になります例えばさっき出てきた AirPods Pro なんですけどもこれってあの結構進化してるんですよね毎年毎年。 昔で言うとノイズキャンセリングの機能がついてない。例えば遮音だとか外部の音を遮断するような機能がなかったんですよで。今回から新しくついてきて、例えば電車の中でこれをつけたらもう隣の人が喋ってる音があまり聞こえないとかっていう風にもうにノイズがキャンセリングすることはできるので、そういった意味であの新しいものが出た時に好きなものはどんどんどんどん更新していきましょうっていうのはポイントの3つ目になります。必要なものは購入して。 必要なものは更新をしていくっていうのが三つ目のポイントになってきます。次、四つ目、買い物のコツなんですけども、四つ目はオンラインを使いこなすことです。これ結構やられてる方、YouTube 見られてる方結構や ら, やられてると思うんですけども、オンラインの方が安いです。なんで、なぜか。店舗で購入する場合、やっぱり店舗って人件費だとか、あとはその在庫の管理だとか、あとはその立地にかかる費用、 え、賃貸だとか、例えばユニクロだとかで行くと、ユニクロって店舗必ず持ってますよね。店舗にやっぱり人件費と、えー、家賃と、っていう風にいろいろとかかってくるんですよ。そういう風になってる場合に比較をすると、オンラインの場合、えー、ウェブ上に、インターネット上にお店を持ってるので、費用がかかりにくい。なので、費用がかかりにくいので、全体的なあのパターンとしては安いものが多いっていうのがあることです。なんで、あの、アマゾンが、えー、 ヤマダ電機だとかビッグカメラだとかにもう買って安く商品を提供できるのはオンラインだからこそ費用がかかってなくてその分コストを下げて提供できるというようなのが一般的に言われてることですなんであの安い商品を手に入れるためにオンラインを使いこなすのがポイントかなと例えばですけれどもあの年末年始年始のセールがあるんですありますよね年始のセールって結構安いようなチラシだとか 結構入っっててるるんんんですけども正直よくよくくく見てみるとそななに安くなかかたりしませんか年末セールですっていうふうにまあ例えばすごいキャッチーなアイテムがすごく安い場合があるんですけれどもよくよく他のを見てみると普通の値段と一緒じゃんもしくはオンラインで買った方が安かったっていうようなこともあると思いますそれを防ぐためにも日頃からオンラインを使いこなすインターネットショップを使いこなすことがポイントになってくるという感じです いやいや、私はまだまだオンライン使えないよとか、あの、これ、全然ね、本当に届くかどうか分かんないよっていうふうに思った方とか、で消費者センター使ったけど、昔ね、商品が届かなくて、クレームになったとか、クレームしてたんだよっていうふうな方もいらっしゃると思いますが、もう年々、あの、セキュリティも上がってきて、年々使いやすくなってます。なんで、オンラインを使いこなすことを意識してくださいねっていうところで、4番目、オンラインを使いこなすっていうところを挙げてみました。で実際、やっぱり慣れなんですよね。 慣れですやっぱりで昔で言うとやっぱり街にあったあの個人商店の電気屋さんで電気あの家電製品を買ってたって時代がありましたよねそこからモールビジネスになってあの商店街からちょっとしたでかいあのスーパーマーケットであの家具を買ったり家電を買ったりヤマダ電機っていうような大きなビジネスモデルができてその次にあのネットショップができてでどんどんどんどんやっぱり時代とともに便利な方に移り変わっていくんですよね。 それと同じようにやっぱり自分も価値観を更新していって新しいものにどんどんどんどん慣れていくっていうのはポイントかなと思っておりますプラスやっぱオンラインを使いこなすっていうのはやっぱりすぐすぐできることではないのでいろいろと使いこなすと例えば僕の YouTube を見てくださる方であればいいねボタンとかコメント欄とかがあるのでそういったところでアクティブに利用してみるいいねを押してみたりだとか あ、これいいなと思ったらコメントしてみるだとか、本当に励みになってるでねで、コメントありがとうございます。コメントしてみるだとか、あとは僕で言うと、こういったスマホを使って自分で仕事をしてみるだとか、っていう風に仕事にしてみたりすると、結構ね、いろいろと使いこなせるようになってくるねそういった意味で日頃からどんどんどんどん利用していくっていうのは、すごくポイントかなと思っております。今日はですね、無駄な買い物してませんか、どういう風に買い物するのか、ミニマルな買い物のコツについてまとめていきました。いかがだったでしょうか今日はちょっと あのね、皆さんに向けて動画をシェアしたんですけどもちょっとねあのレベル感がどうかなって思ったんですけどもよかったらいいねボタンを押していただいてまたコメントを残していただければなというふうに思ってますというわけで今日の動画ありがとうございましたまた次のとこでお会いしましょうバイバイ